と、はいうことでただいまね一品目到着いたしましたこちらがねギバサを使ったギバサの冷やし混ぜそばでございます正直にこれ僕 SNS でも見ていてめっちゃくちゃ食べたかったんですよそれでは早速いただきますトマスこれ麺うまそうトゥルトゥル系だねよいしょ これめっちゃうまいんだけどいやよいしょ う, うん ギバのののいい香り と, とろろのね、この甘みプラスアルファでなめこのね、塩味とかうまみが入っていてもちろんね返しとかも入ってると思うんですけど全体的にすごいねバランスよくてめちゃめちゃうまいですね。 こちらのメニューは麺がね茹で前で6 0 0ムほど入ってるらしいんですけど全然余裕だねこれはズバズバいけるうわうまっ、うん、オクラとかも出てきた<笑>こういうの嬉しいですねうん もうなくなっちゃう<笑>うんあうめえあこれ納豆も入ってんだ うわめっちゃうまいこれうんレモンいるレモンがいる麺なくなってからレモンに気づきましたレモン、味変にグッと絞ってうん 木バサ の, この冷やし混ぜそば完食でございますめっちゃうまかった<笑>はいってことで続きまして2杯目到着いたしましたこちらがコーンとパイカのカレー混ぜそばでございますもうねめちゃめちゃいい香りがするの<笑>早速食べていきたいと思いますいただきますと 今回はね麺が1キロ、コーンが1キロパイカが1キロ入ってるそうですいよ<笑>うまっうまいうまっうん見えるかなこれパイカうまっ でそばなんで、麺を。うまそう。うん、うまっそう。う<笑>ん、うまっうん。おそらくね、カレーの出汁に魚介系の香りも入ってるのかな。 めめちゃめちゃゃうまいなこれお、うん、やっぱり魚介系が効いてると後味がねこうキュッとうまく締まるんですけどその代わりねコーンとかパイカで甘みも出てるんでバランスがねちょうどいいです。 <笑>すーごいなちょっとパイナップル食べちゃうこれ。<笑> うんありだなうわ ちょっと特茶で休憩を、うんうん、コーンとか具材が多いから麺すすっててもね減ってる気がしないんですよね不思議。<笑> 今ね麺の方はほぼ食べ終わりまして残りの具材はねこのパイコーとコーンって感じですね。 具材だけでもおそらく 3.5kg ぐらい。で、さっきの含めても多分ね、これ食べ終わったら5キロはね、余裕で超えると思う。結構でもお腹いっぱいだもん。<笑> 次も来る感じですかイス召し上がりま結構コーンを食べたけどまだ結構ある。 したら最後の具材こうバッといっちゃいますね、うんうんはあ。今日もよく食べました。ごちそうさまでした。 はい、ってことでね、先ほどあの、2杯目の、えー、カレー混ぜそば、食べ終わった後だったんですけれども、大将からね、もう純粋な、えー、愛情で、特製の、もつ煮の味噌をですね、を、いただきました。ま<笑>たね、えっ、ー、とー、こっからは多分あの、人になりそうな気がするので、えー、今回の動画はここまで、えー、ほんとね、えー、大将自身、 え、秋田出身の方みたいで、とてもね、こう、情に厚い方で、遠くから来てくれたから、せっかくだからってことで、えー、こうやっていただきました。ぜひね、気になった方は、秋田ラーメン浜さんに、えー、来てみてください。はい、ということで、以上、ラスカルクラでした。えー、じゃあね。